はい。えー、徳島県の慢性腰痛専門、辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、えー、まあ治療の途中で動画を撮らせていただいております。最近サボリ気味だったので、えー、しっかりやっていきたいと思います。えー、よく噛むんでですね、あのー、極力ですね、こう、噛まないように意識はしてるんですけども、意識すればするほど噛んでしまうと。 えー、いうことなんで、ちょっと聞き取りにくいところもあるかもしれないんですけども、えー、見ていただければと思います。で、今日は狭窄症ですね。あの、脊柱管狭窄症の患者さんが多いんですけども、あだいたいこう、60歳以降の、まあ、あ方に、まあ、ほぼほぼ後発しまして、まあ、70代、80代とかの方に、この狭窄症っていうのが出やすくなってくるんですけども、あ基本的にはこの骨の部分ですね。まあ、脊柱管狭窄症っていうぐらいですから、まあ、この骨の、 中の部分ですね、こう骨があってですね、こういう感じで。で、中の部分にこう神経が走っていてですね。で、この狭窄されること、狭くなることによって、この神経圧迫して、 えー、腰が痛くなる足のしびれが出るという形です。で特にですねこの間欠性跛行っていうのが特にですねこの症状としてよくあ現れることが多くて、えー、どういったことかっていうとやはりこう歩くっていうことにやはりあの一番悩みを感じられてるんですよね狭窄症って言われた方々患者さんはですねなので歩くことは一応歩けるんだけども一回座らないといられないとで座ったりとかまあちょっとうんこ座りみたいな感じで丸まったりとか 腰をちょっとこう前に曲げると、またあ、痛みが取れてきて休憩してまた歩き出すと。っていうことの繰り返しをされるから、結局長いことですね、30分とか1時間とか連続で歩くことができない。もしくはこう立ちっぱなしっていうのができない。ということが強作症の特徴になります。で、ここにちょっと書いてるんですけども、簡単にですね。あの、基本的に立ってるとダメなんですね。この二足でですね、こう立位になるとダメで歩くっていうところですね。ただ、座ったりとか、 ああしてることによる座ったりとかしてると大丈夫あと寝てる時ですねっていうのは全く痛くないんだけども歩き出すとダメなんだとあ作業して重たいものを持つとかですねで一つ大きく狭窄症を改善させるポイントの中で見ていただきたいのがですねご自身の中でこれがまずできるのかできないのかっていうところを見ていただきたいのがこの前屈後屈っていうところなんですねなので狭窄症の場合っていうとですね基本的にはですよ全員が全員じゃないですけども 基本的にこの腰を前に曲げるっていうことは実は簡単にこうできるんですねこう腰を前に曲げるっていうのは実は結構簡単に で, す、ね、あのできるんですけどもあ腰をです、ね、こう反る腰をこう反るっていうのがです、ね、なかなかこうできなかったりするんですねちょっとですね、まあ、こういう感じですね腰をこういう感じで反ることができないんですね 前に曲げることは全然痛くないんだけどもこっちって丸まる方向じゃないですかこっち丸まるんだけどもこっちの腰がこういうふうに反るこっちが詰まる腰が反ってしまうと、えー、腰に痛みが来たりとか 足のしびれが余計に現れるっていうケースが多いんですね。なので、あなたがですね、まず写真とかを誰かに撮ってもらって、腰がどこまで曲がるのかっていうところをまず見ていただきます。で、そこにもしですね、こうに痛みがなくても行きにくいとかですね、人によってはですね、腰が曲がってるようでですね、曲がってるようで実はこう膝を曲げてたりとか、あ腰を曲げようとして実は首だけこう上に上がってるとかっていう感じで、 そもそもこの腰部分ですね、腰椎とかその部分が動いていない可能性があるんですね。ってなると、全然その腰の可動域が狭いことによって、どんどんどんどんそこに負荷が溜まっていって、余計に痛みがあ起こりやすくなるっていう可能性がありますので、えー、狭作症の場合ですと、この進展痛っていうのを見ていく、もしくは可動域改善を見ていく。えー、プラスですね、その歩行距離っていうところですね。あなたが今、あ何分歩けるのか、 あ何分歩いたら休憩しないのかっていうその指標をまず取っていただきたいんですね30分を歩ける1時間を歩ける、まあ、例えば10分しか歩けない3分しか歩けないとか人によるんですよあと歩行数ですね歩行数何歩まで歩けるのか。 何歩歩いたら休憩しないのかいけないのかっていう必ずデータを取っていただきたいんですよ。狭窄症っていうもの自体がやはり60歳以降でしか起こらないので一つ加齢変化っていうのがあるんですね。なので若い人ほどやはり筋肉が落ちてしまっているので治りにくかったりするんですよ。なので、えー、見ていかないといけないポイントとしてはその歩行距離が治療とかご自宅、自宅ケアによって伸びていっているのかどうかっていうところなんですね。何かストレッチとか 筋トレとか、何か自宅マッサージであったりとか、することによって、あなたの歩行数であったり、歩行時間であったりとか、っていうのが伸びていってるのか、この腰の進展の痛みが取れていってるのか、もしくは痛みがなくても、行きにくかったのが行きやすくなるようになっているのかっていうのを常々チェックしていかないと、何をやってるのか分からなくなってしまうんですね。なので、そういったものを指標にしていただくといいかなと。えっと、 まあ、人によって指標をするポイントとは違うんですけども、えー、腰を反った時の、えー、反った時の、まあ、角度とか、まあ、写真で撮ると分かりやすいと思うんですけどもとか痛みですね痛みしびれが起こるのかどうかあっていうところ、えー、もしくは歩行距離ですね歩行距離、まあ、伸びていってるのかあとまあ歩行時間でもいいですね 歩行時間がどれぐらいなのかっていうのがあって、まあ、何かすることによってこれが改善していってるのかどうかっていうのをまずチェックしてみてください。えー、っと、自宅でのケア方法っていうのはまた、次回からお伝えしていきたいと思いますので、えー、見ていただければと思います。本日は動画をご覧いただきありがとうございました。